演武開演開どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますこちらピュレグミシャリモチというものを食べてみたいと思いますいやプレグミシャリモチっていう名前なのかなうんどこのメーカーだっけこれうんと菅路さんあそうです菅路さんのピュレグミシャリモチというものを食べてみたいと思います何回言うんだよね 三種類の味があるんですねマスカット、レモン、グレープ二種類ぶどうじゃないまあ味は違いますけどそれではまずはうんこの中ではよくかぶどうが一番好きなのでぶどう味から食べてみたいと思います、えー、こんな感じですね中身はで、取り出してみます多分お砂糖か何かまぶされてますね見た目ハート型でいいですでは あれ外側は思ったよりいいですねでもその分中の甘さがすごいこれは本当にブドウを食べてるような次はレモン味うー ん, んとまあ大体グレープと一緒ですよねで中の形もやっぱり一緒まあ形が一のすると香りたりしませんよねではいただきます 最後はマスカット味うんこれもやっぱり見た目がはいこんな感じね。やっぱり同じでは緑の恵みいただきますうんマスカットの甘さがしっかり染み渡りますねぶどうと同じいや違うやっぱり同じかなうんどっちだろう まずこの3種類に共通しているグミ部分についてなのですが表面にシャリッとしたのでお砂糖がまぶされているので甘いのかなと思ったらあんまり甘くないんですよねもちろんグミなので甘さがあるんですけどどっちかというと果汁の甘さが中心でお砂糖の甘さではないですねなので明らかに砂糖とは違うのかなと思いましたでもシャリッとした音が楽しい気持ちにさせてくれましたそれを踏まえた上でいきますとこのぶどう味もの このマスカット味はどちらもかなり甘さがありましたね果汁のなので噛んだ瞬間に果汁の甘さがふわっと広がせてってきて口の中にぶどう一色になってマスカット一色になってとっても美味しかったうーん甘いものがちょっと欲しいなという時にもおすすめですねで同じ理屈でこのレモン味についてはかなり酸味が強いレモンでしたのでちょっとすっきりしたい刺激が欲しいという時にはこちらの方がいいと思いますそれぞれに良さがあって好みだのもありますので 違いには言えませんが自分はどれも美味しかったのでこっち全てこちらの点数とさせていただきますやっぱりちょっと忍ばせと言って気分転換にっていうのにグミはいいですのでまさにそういうのに向いていると思います一気に食べるものじゃないですね青は疲れますやったあとで言うだけ話ですけどね「猫、ね、の恋」「木によるのかな今日なので」うん「日は関係ないと思ういますけどね